こんにちは、あわたようです今日はバレンタインの絵を描いていこうと思います今日はいつもとちょっと違う感じで水ですごい薄めた絵の具をキャンバスに塗ってそれから絵を描いていこうと思います これで少し乾かすんですけど、どんなバレンタインになるんでしょう 地獄の絵みたいになっていますがバレンタインにふさわしい絵にちょっと崩していこうと思います が完成しましたこれは身近な人というタイトルをつけましたこれ紐もつけたんですけど反対に書いてしまいましたまあつけ直すのでヒートしますというわけで今日はバレンタインペインティングでした皆様どうぞ素敵なバレンタインズデーをお過ごしください最後までご覧いただきありがとうございますこの動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。